はいどうも皆さんこんにちはのチェスということで今回ですね鬼滅の刃の刀鍛冶の里編第5話の見どころシーン見ていきたいなと思っておりますけどもまあ今回原作でいうところの109話から111話までがねまあ範囲かなと考えておりますその中でちょっと見どころシーンを厳選してきましたということで早速見どころシーン見ていきましょう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 ですね。封じられる技でですね。まあ、鬼殺隊にとってかなり厄介な技となっております。えしかもですね。この水墨鉢っていうのはね。もう簡単に抜け出せないような耐久性もあるんで、まあ、無一郎君っていうのはね。今かなり危ない状態に置かれてますよ。ということなんですけども、もいやこの水墨鉢ね。いやかなり厄介な技ですね。本当にいやどうなっちゃうんだろうね。って感じなんですけどもここからですね。まあ、柱である。無一郎君なんでね。やっぱり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 まあでもアニメだと神回になりそうななんか戦闘シーンっていうところがね、まあ結構あったので、まあ今回は激しい戦闘シーンというのがね、まあ見どころかなとなっております。で、まあ、刀鍛冶の里編第5話の見どころはね、まあこんな感じだったんですけども、まあ戦闘シーンマジで楽しみだよということで、えなんとですね、次回はですね、第6話話がドドンと動きそうなね、まあそんな予感というか僕ちょっとね、見ちゃったんですけども、はい<笑>。もう次回ね、いやかなりこれはね、話が動きますね。 ということで、来週、見どころシーン第6話、え、作りたいなと思いますんで、そちらも楽しみに待っておいてください。皆さんもですね、まあ、こういったところを含めて原作読んでみてください。はい、ということですね、まあ、以上、鬼滅の刃原作13巻より、まあ、ちょっと見どころシーンを引用させていただきました。ってことで、皆さんまた次回のとこで、お会いしましょう。う